隅でいろいろ鍛えられた気がしますそして新学期が始まります私も桃とシャミ子と同じ制服ねでも転校生って上手く馴染めるか不安だわ不安に思うことないよ大丈夫じゃあ私は委員会の活動家だからこれで